続いてはチームリエイゾーの皆さんですそれではお願いいたします、はい、改めまして会場にお集まりの皆さん 2022円<音楽><音楽><音楽><音楽> バナバナ のしたでチームリゾ皆さんのごありがとうございました。